バーチャルで戦え、リアルを超えろあのバーチャルファイター e スポーツに ELC レジェンダリーパックが登場歴代の人気キャラクターカスタマイズアイテムや バーチャファイターシリーズの厳選された BGM への変更が可能観戦中に使えるキャラクターをモチーフにしたスタンプも追加お気に入りのキャラクタースタンプを使って観戦を盛り上げよう さらに初代バーチャファイターのキャラクターモデル全38種類を収録、うん、バーチャファイターファンに捧げる究極のダウンロードアイテム年早いんだよバーチャファイターー、e、スポーツレジェンドリーパック全てが入って1100円ゲーム本編は PS プラスと PS なウで期間限定フリープレイ バーチャルで戦え、リアルを超えろさあ、今日最後の戦いですよさあ、いけー、オッケー緊張してきたあ男女混合なんですけどね、これ<笑><笑>本当だ<笑>本当だ。 人生をい、うんううん、まあ鉄拳でもストライキでも人生かけてる人いるんですけどばあちゃんってそれこそ10年11年で復活してよしばあちゃんが復活したから俺ももう一回頑張るみたいなのがすごい多いんですよ、うんうん、だからそれがちょっと出て、まあ、そうだけ、ね、コメントがやっぱああいう手紙になっちゃうあたりがね、うん、自分の中の青春なんだろうねやっぱり、ねまあ、歴史がやっぱり長いから、うんうん、最初に触ったのがそうだったら。 だからもうその期待感がやっぱりこの1ヶ月はすごくい高とってそうだからそ の, のこれねあえてあえてこういう言い方しますけどあえてですよそ の, あの本数は言ってません本数は言ってませんが大体いい類推皆さんができるしかも予想以上にいい数字だったわけですよこれは変わらない事実。でこのいい数字だっていうところのもう一つ。 このバロメーターとして俺がいいんじゃないかって言って裏付けとしては、うん、とだからあえて言い方すこういう言い方するというのはこれなんですけどちょっと失礼なんですけどある意味ある意味ファイナルショーダウンドと変わってないわけじゃないですかゲームね、うん、変わってないわけでしょ調整も新技も入れてないし新キャラも入ってないわけでしょ、うん まあ、グラフィックは変えました。うん。まあ、グラフィックでさえ賛否両論あるわけですよ。あれがいいって人も言えば、いや、昔に戻せっていうことさえ言ってる人が、まあ、手放しみんな喜んでるわけじゃない。だけど、バーチャーファイターが復活したことは喜んで、何にも変わってないじゃんっていう、にも関わらずこのダウンロード数 で, ですよ。てってことはですよ。ってことはですよ。ってことは、この、ってことは、もうちょっとやるようによっては、もっと、 行くわけじゃないですか。それも。うん、だから、本当にいい、パロメーターとか、いい観測気球だったなって、いや、過去形じゃないですけど、うん、思いますね、正直言うと、うん。あ、そういうこともあるんだって思ったし、で、予想以上かどうかで、僕で言うと、あ、これは本当に正直な話、予想以上でしたね、うんうん。いろんな意味で。本当に、数字的な予想以上。 言ってないあのー、僕をよく知ってる人は皆さん知ってると思いますけど僕は定量的定性的どっちもそのすごく統計的なデータでもっていろんなこと判断していろんなこと予想して割とちゃんと当ててきてはいる人なのでそこで言っても予想以上ですね正直言うと。うん、度合いで言うと2割以上割3割近くー 30% 近く予想外かな。 うん、青木さん的にはどうなんですかそれこそ、そのセガとしても、バーチャとしても、どれぐらい行くんじゃないっていうのが、まあ、目標数字が当然あって、うん。で、1ヶ月今経って、うん、ど、どんな感じその、数字はね、はな具体的には言えないですけど、今はわた、私の中では今は想定通りです。うん。なるほど。そこもこれぐら い, いくこれぐらいだろうと。で、こっからどれだけいけるか。 そうですね。これはでも、あの、僕が予想っていうよりは、その、まあ、マーケティングした結果、うん、僕も最初は疑う数字でしたけど。でもやっぱ疑ったんですね、最初ね。うん、いや、そこまではと思ったけど、うん、マーケティングした結果出てきた数字が、今は近しくて、うん、まあ、ここからどれだけの伸ばせるか伸びるかっていうのが、肝だと。肝ですよね。そう。で、これも視聴者向けに言いますけど、 えっと、プロデューサーの意向で全てが決まってるわけじゃないですよ、世の中って。プロデューサーがね、そんなね、パワーを持ってたらね、世話ないですよ。一人じゃ何もできないですから ね, そうあのね各ブランチといわれるブランチもしくは、その反社といわれる、そのアメリカとかヨーロッパとかいろんな国にあるね、その死者、反社という、そのパブリッシャーとしての、ただ、あセガさんで言えば、えっと、えっとえっと、セガオブアメリカうそうですね、セガ、ね、オブヨーロッパ と, とか、アジアと。そういう。 えー、呼び名の各社、ワールドワイドにいるわけで、そこのね、マーケターっていうのが、キーを握ってる次は言うと。ここのマーケティングやってるマーケターがですね、これはいけるって言わない限りね、本社がいくらね、売るんだ、やるんだって言ってもね、空回りするんですよ。あの、仮にやったとしても。やる権限はありますよ。やってもね、空回りするんですよ、これが。あの、マーケターたちが各、やっぱ世界全、ワールドワイドの全世界のその地域の人がどれだけ乗ってくるかで、売れ行きも変わるし、 やれるかそういう意味で言うとだからマーケターがやっぱり今ねえもともとのフォーキャストというか数字であプロデューサーの予想を超えるいやこれぐらいいけるんじゃないかっていうマーケターから言ってきたっていうのは結構でかいかなうん、うん、だからますます期待できんじゃないかなと思うんだけどねまあみんなめちゃくちゃ期待しますからねうん。 いや、だから、いや、じゃ全員がね、期待してるところだけじゃないところがバーチャーファイターのコミュニティのこの今揺らいでるところなのよ。ああ。うん。だから、あのー、ある意味、失望の期間も長かったから、みんなが期待を抑えてるわけ。うん。ブンブンめっちゃ期待してたら、もっとイイ ケ, ケのコメント多いですよ。うん。ブンブンみたいにね。そう、だからやっぱり、みんな抑えちゃう。<笑>自分でね、だから本当に恋愛に臆病になっちゃった人と一緒で、昔はモテモテで、 もう100発100中告白したらいけてたんだけど、やっぱ失恋してる期間が長かったので、なんか、いけそうなんだけど、ちょっと、最後告白するの怖いなっていう気持ちなんですよ、みんな、バーチャーファイターファンって、うん。それはあると思うね。うん、そう本当に。なんかそれこそ。いや、でも、でも、めっちゃいいニュースだと思うよ、俺、これ。そう。すねあ別に、だから、 バーチャだけに限らず。だ、まあ、限らずそそう。格闘ゲームもそうですし、そすまあ、今の巣ごもり需要と言われている、そうそうそうワールドワイドで考えた時のゲームに対しての、まあ、需要も含めてそうそうそう、すごくポジティブな結果だかなと思いますけど、ね。青木さん自身がね、前言ってましたけど、その格闘ゲーム自体がニッチとおっしゃってますけど、うん、やっぱり僕からはするとメジャータイトルはそうでもないわけですよ。うんだって 今、日本発信のタイトルで、普通にですよ、いわゆる500万本超えて、何百万本だって、500万本以上、バンバンバンって普通に売れる IP ってあの、そんなにめちゃめちゃたくさんあるわけじゃないんですよ、うんすね、実際は、本当に、うんあの。そういう意味で 言, 言うと、割とバイオハザードとか、うん、あ老舗のタイトルとか、ファイナルファンタジーとかもそうですけどが、が、うん、割とやっぱり多いわけですよね。うん、それで言うと、決してニッチではなくて、うん、やっぱり、 モータルコンバットでさえ、あの、あの、日本ではニッチかもしれないですけど、今やね、あの、今の最新作でも850万本入ってるんじゃないかな。うん、で、あれでしょストリートファイターも、確か600はいってるよな。600ちょっといってるよ、あれ、うん。うちで700ちょっと、もうすぐ800でしょで、例えば、机にさんとかも、俺、ニーア・オートマタとか同じぐらいでスタートしてるんですよ。 初動も同じで、プライスのスインも同じで、でニューアオトマタさんは600とかでしょだから、ジャンルで言うと別にその、格芸がどうじゃなくて、ああいうワールドワイドルで売れてるって言われてるタイトルと、同等かそれ以上の成績を上げているので、割とそのメジャータイトルはしっかりついてきてるわけです、うん、数字も。それで言うと、バーチャーライドの今回の、 フルティープレイのこのポテンシャルからいくと、これマーケティングどれだけ書けるかと、あと新作のやっぱ出来栄えがどうかで、これ勝手に先走してますけど、全然できるというか、俺だったらやるな、これしつこいけど、僕ですけどね。<笑>僕だったらやるな。<笑>やるな。もう仕込み入んないと間に合わないから、いろいろ。あの、皆さん昔みたいに1年、2年で作れない時代なんでん、俺だったらちょっと4年後狙うかな。 4年後だな。最速4年後狙うかな。俺だったら。俺だったらね。でももう動かなきゃダメじゃないですか。4年後だったら。俺動こうかな。<笑><笑><笑>俺が知ら人気をしてる。だめだめだめだめだ僕、そのマーケティングの話とかちょっとデータの話、ゲームのクリエイターとかそういうプロデューサーとかディレクターにしたら言い過ぎてるんですけど、でも、なんでこれを言ってるかっていうと、ある意味そのコミュニティに安心してもらいたいんですよ、僕。うん、あの、 ただにさえ存続が、こう、危ぶまれる IP とかタイトルって結構、いろんなジャンルであるわけじゃないですか。うん、で、鉄拳ってそれだけないようにしたくて、うん、だから僕数字のことも言うし、あの、安心してもらいたくてマーケティング的なことも言うわけですよ。パブリッシングっていうキーワードもよく使うし、でなぜ大企業がこうやってるかみたいな。なんかそこで言う、そこで言うと、もう何度でも言いますけど、 新作の話なんか一切情報もなければ作ってることも何も言わないし何にも言いません。ただし、これだけコンスタントにしっかり実績を積み重ねてるタイトルを仮に僕がこんだけの開発力をかけて次やりたいですと言った時に会社とか経営陣とか投資、投資、投資する人は別にあ の, の外からいませんけど 社内でグループで拒否する人はいないですって状況だけは作ってますってことは自信持っているんですよ、うんうん。だからそれはファンにとって安心してもらいたくて、うん、危ぶまれたことは今までも実は一度もないんです本当に。うん、27年やってきて、うん、本当にないです。だからやっぱ続けてる強みですよ、ね、そうです、強みです、うん。だからちゃんと続けれるよ、続けてるよ、続けれるよってメッセージを常に出してるのは、 次が出ないかもしれないみたいなことを思ってほしくないっていうのがすごい思いとして強いんですよ。で、それを強くしたのは、やっぱり、ソリッドファイターが10年止まった時であり、バーチャーファイターが11年止まった時が僕をこうさせたんですよ。もう、僕はね、 鉄拳ファンだけじゃなくて、その格ゲーファンに対して、それすごい思いが強くて、格ゲーってその一時ブームみたいに言われて、バーって消えていったわけじゃないですかで。あれが出ない、これが出ないってみんな言ってて、なんて悲しいんだと思うんで そ, そ、そこで言えば、その当時はその点うちは大丈夫ですよぐらいだったんですけど、もうストリートファイターファンが4が出ないっつって、三の音、もうやっぱ投げてる姿と、バーチャーファイターがやっぱ次が出ない、何にも落とさたがねえって、あの、投げてる姿を見ても、 俺ができること何かなって、もう自 社, 自社のタイトルぐらいしかないわけじゃないですか。うん、かそこのファンに対してだけは、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫だから、これ見てよ、この数字と。大丈夫だからね、うん、これがある限り、俺が IP を存続することだけ、俺が目の黒いうちは絶対させるからっていうことだけは言いたくて言ってるんですよ、うんうん。だからちょっとそういう数字のことはすごいよく触れるんですけど、だ、うん、からそこで言うと、もうバーチャーファイターファンは本当に、 一時、一時とかね、まあ、ねもう前もう、この番組で言いますけど、3年ぐらい前に、こいつら完全に心が折れたなと思いました、うん、あ、この人たちの希望が多分なくなったんだと、うん、もうないと思った瞬間が3年前です。だから、えっ、ー、と、2018年ぐらいですかね、うん。いや、もうでも社内的にももう難しいかもな。うん、火はもうほとんど消えつつある。あ消えた ななっってていいうう状況はもうみんな分かってたと思ますねでもやっぱネタとしては定期的に上がってくるんですよ、うん、なんか「バーチャルファイター」の新作っね。それはやっぱり今回ちゃんとプロジェクト化できたのはその60周年記念っていうセガのまあそういうプロジェクトの一環で「えい!」ってこうみんながなったので行けてで行った結果 まあこういう結果になって。う い, ういい結果が戻ってきてるわけですか、ね。だから少し進んだ気がしますよ、ね、進んだしギリギリでしたよね。うん、日がもう一回ブと。これあと5年放置したら終わりでしたよ、終わって。たかもしれないですねで。ここからかなとは思いますね。うん。じゃ青木さん的には、うん、いやでもね、また青木さんの話に僕、あえて戻したいんですけど、はいね、僕が、 これバーチャル入ったらセガみたいな企業だけで言われてますけど、はい、青木さんというそのパーソナリティを持ったプロデューサーがいるわけじゃないですか、はい、それでいくとボーダーブレイクにかけてきた情熱ってやっぱ僕はすすごいと思うんですよねで僕もボーダーブレイクやっぱ出てきた時に当時やっぱり僕すっごいバトルフィールドとかハマってて<笑>これはけどで、ね、こういう形で出してくるか。 あロボットでしかも、これは刺さるなぁと思って、で、あの頃から 見, 見続けてるんですけど、もうブランディングとかカラーリングとかまでこだわって多分やってんなと思ってすごい分かってたんですけど、それは。あのー、あれだけボーダーブレーキやっぱ情熱とそうで来られた方が、<笑>言うても、言うてもコミュニティ全然違うと思うんですよ。うん。うん。急に、言うたら急にですよ。白羽の矢形って。うん 急にあの、ファイティングゲームコミュニティをこう、正面に見据えてやんなきゃいけなくなったわけじゃないですか、はいうん。多分ツイッターとかでも今までと違う変化を感じてると思うんですけど。ありますね。どうですか、そのあたりは。うん。だから僕、そもそもこのプロジェクトで、その、表に出る気は全くなかったんですよ。ああ、そうなんですか。そ出たくないと思ってたんですよ。で、出ることでやっぱり、 そのボーダーブレイクを含めて、過去のプレイヤーから、うん、なんか、違うところに行ったと思われるのがすごく嫌だった。ああ、なるほど、なるほど。なんか離れて行っちゃったんだな。俺らのことも、いいんだなって思われるの嫌だけそうは思ってないですからね。だから出たくなかったんですけど、まあまあ、流れ流れて結局出ることになって、そうなった時にそのボーダーブレイクのプレイヤーからは、あんまりその、 マイナスなイメージがな、意見がなかったんですね。なるほど。まあ、それが、あの、進めていくきっかけにはなったんですけど、じゃあ、バーチャファイターって、その、僕が生み出したプロジェクト、タイトルでもないですし、知ってんのって言われたら知らないっていうぐらいの、やっぱり歴史じゃないですか。だからそこに対して、自分的には自信がないものもあるんですけど、うん そのゲームプロダクトというよりは、そのコミュニティをどうやって発展させるかとか、まあもともとアーケードで生まれたタイトルですので、まあそういう意味ではボーダーブレイクと近しいんですけど、このコミュニティをどうやってこう盛り上げていくか、調整していくかっていうところは、まあ少し自信があるんですね。うん、でそこでバーチャルファイターをより盛り上げていくっていうところに、僕の、まあ、経験が活かせればいいかなと思ってるんですよ。じゃあ、<笑>バーチャルファイターはうまいか。 すごい技名知ってるかっていうとそうでもない、うん、ところがまあ僕の今後勉強していかなきゃいけないところだなとは思ってますけどまあ正直そこは求めてないと思いますよ<笑>ただのそのそういうことじゃないと思うんですよねだからそのプレイヤーさんが好きなんですよ僕はいはいはいはい、うん、遊ばれてるプレイヤーさんが好きなんで、ね、その方同士 の, その結びはきだったりとか関係性 を作っていくっていうところが好きなんですよね。それは題材が何であっても同じだと思ってるんで、あの本当はね、はい、あのこういう状況じゃなければゲーセンとかに行ったりとか、はい、まあううみんな集めて飲み会やったりとか、まあそういうことをしたいんですけど、ちょっとした大会とかもやりたいです。やりたいですよ。で、昔セガさんがよくやってたあの自分自社のビルの一階とかでやるで。そうそうそうそうです。ああいう大会は本当やりたいんですけどね、なかなかできないですけど、まあでもちょっと。 アーケードもなんかちょっと挑戦しようかなと思って今まだ言えないですけどそのなんか大きい大会に出ようかなとかね、うん、思ったりもしてるんでなんかプレイヤーさんをつなぎ合わせるためのツール作りみたいなところが僕はやりたいなと思って、うん、そこの信頼度はめちゃめちゃ高いと思いますよ、えー、やっぱりちゃんとゲームを見てきた方たちにディレクションしてきた方なのでそう そ, んでそれをするためにはゲームが面白くないといけないし人気もないといけないしだからその半分はやっぱ体半分は開発にしっかり入っ て, てプレイヤーさんの気持ちをこうフィードバックしていける立場にいないとダメだと思うんですね、はい、そうですねあというわけで第二弾が来ましたそう第2弾きましたはいお待たせしましたあすいませんタイガーイース第二弾です第1弾まだ食べきれじゃん。カツオ節で蒸してちゃったや大丈夫でした はいうんうん、バーチャの V とくればファイターの F おおネギ塩だれですすファイター青木六じゃなくて六そして鉄拳の T とくれば T とくればマイごめんなさいます K K 拳の男ハ田ありがとうございま す, い<笑><笑>、はい、いす K でございますあありがとうございま す, <笑>ございますあ崩れた<笑><笑> はい、というわけで、青木さんあの、はいまあ、未来の話で、まあ、先走ったこともいろいろありますけど、まあ、まず足元である「いわゆるそのバーチャルハイター e スポーツ」「バーチャルハイター5アルティメットショーダウン」これアップデート、うん、僕前回の放送自分で一、うん、人語りした時に、まあ、あの調整とか新キャラはまだないみたいだけどっていう現状は語ったんですけど。 今後多分アップデートか何かは予定は一応あ る, んゃるんでしょう、ね、そうですねあのいきなりもう10日後ぐらいだったかなリリース10日後にすぐアップデートをかけたんですけど、はいあすね、まああれはあのルーム検索は結構しづらいんだよっていうご意見があって。 まあ、そそうだなと思って、はい、ルーム ID で検索できるようにするっていうアップデートを一回利便性をまたそうですね行ったんですけどまだまだやっぱりそのカイに手が届いてないっていうかまあご満足いただける機能になってないんですよねなのでそこへんはまあもう随時アップデートしていきたいなと思ってて、はい、でなんでこういうことになってるのかなってちょっとまあご説明というかご報告しておくとこの本プロジェクトって、うん えっとセガ6 0周年記念プロジェクトとして始まってるんですよ。で, すよねはい、で、セガ e セガのその記念日っていうのは6月3日なんですね。で, ねで、はい、このプロジェクトは60周年記念プロジェクトですって去年の TGS で発表して。はいはいはい、ということは、その2021年の6月3日の前、6月2日までに、このプロジェクトを出さなきゃいけないっていうミッションなんですよ。 なるほど。これ1年もないですよ、開発期間。うんうんうん、そうですよね。実は。うん、で、もとりあえず出すというところまで。うん、そうですね。ウォーターホール型ってやつですね。<笑>そ、うん、<笑>なんでその PS4 版は6月1日、アーケード版は6月2日っていう6月3日の記念日、も前日のギリギリで出したんですよね。で、開発としてはやっぱこれ100点じゃないんですよ。 うん、申し訳ないですけどそりゃそうでしょう、うん、100点で出るソフトの方が少ないんじゃないかなでこっから100点にしていきたいです、うん、なるほどできるだけ早くなるほどそれがアップデートってことですねそ う, そうなんでアップデートしていきたいなと思っててで次はその皆さんからもご要望が多い招待機能、はいまあ、どのタイトルでも大体はプレイステーションだと入ってる機能があるんですけどこれもちょっとあの最初はお見とさせていただいたんですね、はい それを早々に入れたいっていうふうに思ってましてそれがまあ早ければ7月の、えー、七夕ぐらいですかねああ ち, ょと早いちょっと過ぎぐらいかもしれないですけど発、はい、送されてる頃にはもう発表されてるかもしれないですねぐらいを今目標に今アップデートしてますし、はい、まあその次、えー、バーチャファイターでいうとチーム性っていうのは結構人気のあそうですよねはい。はい バトルルームでまあそういったものも入れたものをまあ夏にはリリースしていきたいなと思ってますまあずっとずっとやっぱりこう定期的にバージョンアップはしていきながらうんなんか満足いく製品に100点に仕上げていくっていうのはやっていきたいなと思ってますね。なるほど。うん、これあのダメだった場合は全然番組から葛藤しますけど。 えっと、ぶっちゃけ、新、えっと、新キャラとも、えっと、どっちかっていうと、えっと、技とか、の、いわゆるパラメーター的な、e スポーツ面でいうところの調整って入る可能性っていうのは、ありますかゼロ、ゼロではないとか、ちょっとあるかもとかどっちも。これ今は、その、皆さんにお伝えしてるのはしませんって言ってます。あ、言ってますよね。うん、僕もその認識です新。新キャラも出しませんし、うんうんうんうん 技も一応ファイナル勝負だベストだと思ってるんでそこからはやる大きく変えるつまりはないですけど。ですけどまあどうしてもというシチュエーションとかまあここはこうであるべきみたいなまあことになったらまあ考えることはしようかなと思うんですけど。 そこで重要なポイントあれですね。その、セガさんの予定としてするしないんではなく、コミュニティのやっぱり様子をちゃんと見てっていう。そうですね。こういうことこがポイントになって、うん、っていうところが、ね、そうです重要ですそうですね、はいはいまあ。e スポーツの大会もやっていきますんで、うん、まあ、その中で、まあこういうふうにした方がすべきっていうご意見が出れば、まあ検討しますけど。まあ、ひょっとしたら、ひょっとしたらですけど、ファイナル相談の時点では、まあいわゆるフィックスされてたかもしれないですけど。そうなんですか。いや あのー、これね、僕、大須明君とちょっと話してて、うんうん、あ、そうなんだって気づいたんですけど、うんいや、僕もファイナル相談がある時で止まってたんですけど、青木さんもだからもう今はご存知だと思うんですけど、ファイナル相談って実は出た直後のコンボってあるじゃないですか、空、う、中、ん、コンボとか。はい、コンボを含めて、ある時で僕はこういうコンボだって認識あったんですけど、あのー、さすがに11年あったじゃないですか。うんめっ めっちゃ途中で進化したんですって、うん。で、めちゃめちゃコンボが変わったんですけど、うん、大津くんとかもいわゆるその、いわゆる最新の後半のコンボをついていけてないぐらい、うん、あの彼でさえついていけないぐらい変化したらしいんですね。はい、ってことは、やっぱこの11年に、こう、ファイナルショーター出た時点でこれがファイナルだ、これが完璧だっていうのはあったかもしれないですけど、うん やっぱりこの11年で変わったところもあるので、でね、でさらに新しいこのフリーツブレイで新しい人たちが入ってきて、このファイナル相談ぐるっと、うん、ファイナル相談じゃないですか、e、うん、スポーツを回した時に、さらに変化する可能性はあるので、うん、そういう意味で言うと、ひょっとしたら調整なのか、なんかこう、ちょっといじるっていうのは入る可能性も僕はあるのかなと思いながら見てましたね、うんはい。そういう意味で言うと、ちょっとそういう可能性も、 あるかもしれないそれはもうそのコミュニティの自流次第だということですよね、うんうん。今はまあそういうつもりはないですけどね。そうですよ、ね、今けど最初から予定してたことはないけども。うんうん、でも、まあ、やらざるを得ないというかやったほうがいいっていう<笑>判断になればるですよやることも検討するっていう。それはなかなかいい情報ですね。うん さあ再び今度 B ボタンをタイミングよ押さなきゃいけないよね、はい。本当に違和感しかないです。俺さっき 9, 9 10秒切ってるから9秒87でしたね。<笑><笑>ほぼ世界記録。オリンピックですから。さあ今日最後の戦いですよ。オ、は、ッ、い、ケーオッケー。 緊張してきた、まあ、男女混合なんちょっと待って。負けた負けた なんか分かんないけどい や, ーいや、スタートダッシュ遅れたなー。ーーさっきのあの光っのてるるやよよトシュいいいねねすすもんんま俺だがうででルルらちょっと来るんですよな俺ゴ見てくださいコマンド的に 手を突き出すっっててコマンドまで使は だ, しでだからこのゲーム結構奥が深くてさいい、ね、胸の突き出しを早めにやれば俺が勝てたからあであ確かにれば勝ったんだよ。 そういうい、ね、俺ゴール世界使っちゃったんだよああ遅いよねあそこで な, <笑>なるほどゴール世界ってこれ結構面白いよ面白 い,、うん、深いですねいやあのな、ー、ぜ、ま、か 100m が一番面白い面白いですねこれ対決芸としてすごいいいじゃんいいです よ, いいですよほらこれこれこれこれこれこれこれこ いや、ね、なんか、V. T. R. だけ、何回も見て、お酒飲めそうですよ。いや、これいい曲だな。あのねー。あ<笑><笑>、胸つき出しがもうちょっと早かった。そう、ね、サてそう、ね、そ う,、ねそうね。すごいな。<笑>